私は三代目放課後じゃおろちまるよ二人合わせてこの白髪シーズンで す, ですええー、いうて指定漫才やらせてもらってますけどもええー、人出してねいや元気出していかなあかんと思ってるんですけどもね、まああてすぐから何じゃ何よ最近年のせいかなああでどてせじゃないの止まらないんじゃ止まらないへえが 今止まってるじゃない。このたわけが。そういうことではないわい。そんなにひっきりなしに出るわけない。ひっきりなしいや。昔の人は部をひると言ったから、それが切れなく出るからひっきりなしとか、そういうことではないわい。あら、違いますか。そんなことはどうでもいいんじゃよ。止まらないんじゃよ。部、え、屋、ー、今止まってるじゃないですか。だからそういうことではないわい。 ずっと出放しのわけがなかろうが。ああ、ヤマトの滝つぼの実図あるまいしね。あのね、あの、ナルトくんが封筒の修行をしてる時のあれね。あれ正直入れてないですからね。あの、水がないところでね、滝ができるほどの追悼をずっと出しっぱなしっていうね。しかもナルトくんのキュービーの力が暴走しないように抑え込んでたあれですからね。ヤマトくんの前じゃ二代目おかげも肩なし、もう着量をまくってんじゃねえか。 へが止まらないって何の話してるんですか、先生。ようよく突っ込んでくれたの。すいません、ボケをボケで返しちゃって。しかしま半分本気で思うんじゃよ。腸からこんなにへが出るもんかの。とな。ああ、知ってるからじゃないかしら。なんじゃと。出したへを吸ってるから、またへが出るんですよ。なるほどの 手の輪念六度というわけじゃの。ははっそのボケ、いただく。させぬわでも先生、手が止まらなくて困ることあるんですかいや、それは臭いと思われたら困るじゃろ。別に、老いぼれ一人臭くても誰も気にしませんよ。っていうか、先生、いつも一人じゃありませんいや、かましいわい。虚空の精神を持って里を見渡しとるんじゃよ。 ここだか DJ こうだか知りませんが、じゃあいいじゃないですか。いや、厄介なのは北下室じゃよ。あゆるたまえ。なんておごさかな雰囲気を出しておきながら、屁が充満してた時のことを考えると。仮にも弟子の前でそんな情けないこと言わないでくれるかしら。じゃあもう、あれはどうかしら。屁にチャクラを練り込んで、屁分身というのはどうそんなことをしたら、ナルトの多重影分身くらいの屁分身体ができてしまうぞ。 いや、減りすぎだろ。いや、増えとるんじゃよ。うるさい、お湯ぼれ。なんか最近、三代目の分身をよ、く見るが、心なしかに、ようの、言うて、里地に変な空気が漂う。いや、知らないわよ。実際、変な空気が漂ってるわけじゃんいいのよ、そんなのは。その上、大量の平分身体が一度に破裂でもしてみろ。この葉、崩れるぞ。いや、この葉崩し、ここになる。じゃねえんだよ、いい加減にしろ。 どうもありがとうございました。